ははい皆さんこんこにちはにまるさんです今日は、えー、新しく出た iPhone12 ミニの開封をしていきたいと思います、えー、真ん中にあるのが、えー、iPhone12 のミニですね去年 iPhone11 を買ったんですけども、えー、そこから1年経ってまだ1年しか経ってないのに、えー、iPhone12 のミニを買ったんですけども えーまあ、どうしてかっていうのがあるんですけどももともと僕は、まあ、iPhoneSE をずっと使ってそれで去年、えー、iPhone11 を買ったんですけども、まあ、大きさのところは本当は小っちゃいのが欲しかったんですけどもなかなか出ないということで買ったんですけどもまあこれはこれで結構気に入って使ってたんですけど今年、えーまあ、買い替える理由がちょっとできましたなんでかというとこういう形で。 液晶がですね割れましてで液晶というかガラスが割れただけだったら良かったんですけどもちょっと液晶の方までもう悪くなっちゃってるんで、えー、保険に入ってなかったんで、まあ、修理すると結構お金がかかるっていうのとあと23ヶ月すれば新しい iPhone が出るなっていうのもあったんで、まあ、その間 iPhoneSE に戻して使ってたんですけども、えーまあ、今回。 iPhone12 mini が出るっていうことでまあ早速買うことにしました、えー、色はグリーンですねグリーンを選びましたでは早速開封していきたいと思いますここですねここに、えー、引っ張るとクリアな包装が取れるようになってますね 画面だとすごい白く見えるかもしれないんですけども、えー、ちょっとかなり薄めのグリーンですねちょっと分かりにくいかもしれないですね、えー、ちょっと露出を落としてみたいと思いますはい、えー、今ちょっと色が分かりにくかったんでちょっと画面を少し暗くしました それでもちょっと本当の色が画面で出てないかもしれないんですけどもあの iPhone11 のグリーンですねそれと比べてもかなり薄いグリーンになってますね黄色みのかかった何、えー、ていうんですかねメロンのグリーンみたいな感じですかねかなり薄いグリーンとなってますはいえー 開くとこういう形で紙でスクリーンの保護してあるんですけども付属品はこんな形でえライトニングケーブルですねライトニングケーブルで片方がえ USB の Type-C になってますねえっと僕がこの USB の Type-C がハマる何てんですかね充電器を持ってないんで iPhone 用のやつはこれはええー、まあちょっとすぐは使えないんで多分 iPhone11 で使ってた今までの、えー、充電器をそのまま使う形になるかと思いますこちらは、えー、シールとかですかねはいえー、付属品はこんな形で まずサイズ感からいきましょうか、えー、こちらから iPhoneSE 初代ですね初代 SE で真ん中が今回の、えー、iPhone12 ミニそして、えー、去年出た iPhone11 ですねこちらの大きさなんですけどもまあ大きさで言うと、えー、SE の方に近い大きさになってますねやっぱり iPhone11 と比べるとかなり小さく感じますぜひ 繰り返していきますちょっと割れてるんであれなんですけどもこちらはい、えー、サイズ的にさっきあの iPhone SE に近いと言ったんですけども画面の大きさはこちらはもうフル画面になってるんでもう画面の大きさは 全然違いますねこっちの方が大きい形になってますこちらですね今回 iPhone12 ミニに貼るガラスをすでに用意してあるんでちょっとこちらを貼っていきたいと思いますこういう形で、えー、なんか最近のはこういう枠がついてて貼りやすくなってるみたいですね こう押していく感じですかねでバカッと外して。 は、もう晴れ晴れてますね。これで綺麗に貼れました。ちょっと綺麗に貼れたんだけど、机の上は汚くなりました。どうですね。今回 iPhone 12 mini なんですけども11からアップした点っていうのをいくつか言っていくと、まず一番変わったのが。 液晶ですね液晶が有機 EL に変わったんですね。あの 液, 晶えー、っと液晶から有機 EL ディスプレイに変わったんで、まあ、有機 EL ディスプレイの方が黒が鮮明に出るみたいな話なんですけども、どうですかね。実際、見た感じは正直なところ。えー 黒のとところを見ても、まあ、正直なな感想で僕は違いいからないですねあんまりあの11もめちゃめちゃ画像綺麗だなと思ったんで正直僕の目ではその違いっていうのはほぼ分からないんですけども、まあ、一応、えー、ディスプレイがバージョンアップしたあの、えー、11プロとかと同じになった。 で今回12と差がないって形になってますねで、えー、CPU とかも、えー、他のモデルと一緒っていうことでそこも差はつけられていませんね、まあ、やっぱり今回ので一番大きなこのサイズ感ですよね今までもレ11が出た時はもう小さいサイズっていうのはなかったしその後出た SE の、えー、2台目のモデルもあのそんなに小さくはなかったんで あとはまあえっ、ー、と、11使った時すごい良かったのはバッテリーの持ちがめちゃめちゃ良かったんですよね。で、今 SE はもう、あのー、OS バージョンアップしてからもうバッテリーの減りがもうめちゃめちゃ早くって。 もう使い物にならないレベルになってたんで、まあ、これはまあ11と比べたらまあバッテリーは少ないと思うんですけどそれでもやっぱり最新のなんで長く使えると思うのでそこは期待したいところですねはい、えー、画面情報量の違いなんですけども今インスタを開いてますえー、っとですね11と12ミニでいうと、えー、画面表示の何ていうんですか、ね、情報量 はそんんななに変わらないんですね SE と12ミ i だと結構情報量の違いが出ますね。SE の方だと1段半ぐらいしか映ってないんで結構情報量に差が出ますね。まあ、画像だけにした時でも4段とえ5段という形で。まあ、11と 12ミニはそんなに違わないんですけど SE から比べると12ミニはかなり情報量多い形になりますね、まあ、ここの部分ですねここの部分特にホームボタンがなくなってこう画面が広くなった部分というのはそのままもう情報量の違いになっているんでこれはかなり見やすくなってますね、まあ、薄さのところなんですけども11よりも えー、こう触ってみると段差になってるんですけども12ミニの方が薄いんですねちょっと低くなってますで SE とはほぼ同じ厚さになってますねただ、まあ、カメラが出っ張ってる分こちらの方がちょっと厚い形にはなってます、はいえー、裏から見ると11と12ミニは同じようなデザインなんですけども側面を見ると、えー、SE ですね SE の方に近い デザインになってますねはいでは、えー、重さ測っていきたいと思いますまずは iPhone12 mini ですね、えー、141.5g ですね思ったより軽いですねちょっと今あのガラスフィルム貼ってるんで多少重くなってるかもしれないですねで、えー、iPhoneSE ですね 軽いですね 113.5g ほんとこれは軽くて良かったですねで iPhone11 ですねこちらが 192.5g まあやっぱり 200g 近いということで重いです ね, ね iPhone11B は結構測って重かったんでちょっともしかしたらと思ったんですけどもこの、えー、保護フィルムというかガラスですねこれが 9.5 もあるんですよね、まあ、このシール外したとしても 9g ぐらいあるんで、えー、やはり実際 iPhone12 ミニはまあ 130g 台っていうことになりますねちょっと思った以上にこの保護ガラスが重いっていうことが分かりました、えー、今回 iPhone12 ミニを開封してみたんですけどもえー、っとですねまあ 僕はグリーンを選んだんですけどもちょっと思ってたグリーンとは違ったなっていうのが一番の印象を残ったところですねちょっと何て言うんですかね爽やかなグリーンではなくて優しい感じのグリーンですね結構白っぽいグリーンなんでこうパッと目に入ってくる色ではないっていうのがありますねどっちかというとここの ちょっとカメラ出にくいんですけど側面のグリーンがすごい綺麗なんでこっちの色味で全体だと良かったかもしれないですねちょっとここが乳白色というか、えー、グリーンの色がちょっと思ってたの違ったかなっていうのがあります、まあ、今回えー、っと iPhone12 mini の開封動画だったんですけどもサイズ感とか重量、えー、その辺の、まあ、検証をして 見ました、まあ iPhoneSE を使っていた人からすればもうほんと待望のモデルだと思いますサイズ感軽さここ数年間出てた iPhone に比べるともう圧倒的に小さくて軽い iPhone になってますであの全画面っていうことで画面は大きいまま使い勝手はいいんで、えーまあ、バッテリーの持ちも悪くないと思う 本当に iPhone SE を使ってた人からすれば待望のモデルだと思いますもう理想に近いと思いますんでまあもう本当ベストバイじゃないかなと思います今後もまあこういった動画を出していきたいと思いますんでよろしくお願いしますそれではまた